皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月24日、フェスタ・インフェルノに、バラシュナがやってまいりました。早くもというか、ついにというか、最新のエンドコンテンツがやってきました。でも、まずは掲示板で予習です。ここのヒントを読んでおかないと、大変なことになるということを、今までの戦いで学んでいます。読んでみると、なるほど、洗礼が大事なんですね。 旅芸人で来てしまいましたがバラシュな常連の方が賢者や魔剣士で来ているでしょうしまあ大丈夫でしょう全然大丈夫ではありませんでした予習が全く足りていませんでしたさすが最新のエンドコンテンツです初見で対処するのは無理な攻撃がいっぱい飛んできますというかそもそも旅芸人で来たのが大間違いだったかもしれません 旅芸人なら、どんな相手でもそれなりに役に立つだろうと思っていたのですが、全然でした。魔法使いが多いので、これは魔法構成で倒す相手だったのかもしれません。物理攻撃が通る気配は全くありませんでした。だったらもう、いっそのこと、回復と蘇生役に徹しようかと思ったのですが、それも許してくれませんでした。わからない攻撃が次々と飛んでくるので、すべての行動が裏目に出てしまっていました。 このバトルは18分かかって何とか倒すことができましたが死んでいた時間が8割くらいあった気がしてなりません。これは大失敗しました。せめてどういう攻撃が来るかくらいは予習しておくべきでした。死んでいる時間があまりにも長すぎたので全然面白くない戦いにしてしまいました。バトルを最大限に楽しむためにも予習は大事だということを改めて知りました。